こいつを常温でつけておくこれ重要でございますよいしょはいこんな感じどうもリカルさんリュウジです私まだ一滴も飲んでいないんですけども一滴も飲んでいないということは皆さん何が起こるかわかりますか あそうだね。志向シリーズだね。ということでですね、今回は試行の山賊焼き。山賊焼きって、聞いたことあるけど、どんな料理か知らない方って結構いらっしゃると思うんですけども、郷土料理なんですね。で、主にね、山賊焼きっていうのを食べるのは、長野と山口なんですよ。山口は、タレで漬けて焼くんですよね。山口県の山賊焼きは。長野の方は、粉をはたいて揚げるんですよ。揚げるのに、山賊焼きって言うんですね。で、じゃあなぜ山賊焼き っってていうのってこれ長野のあれなんですけども鶏をあげるからなんですね鶏をあげる鶏あげる鶏あ げ, げるから三足漁ってダジャレじゃねえかっていう感じなんですよねそんな感じで龍ジの明日使えるかもしれない料理知識でございましたはいえということで今回はね三足漁これがねまあ、えっと、言うなれば一枚肉の唐揚げです味付けバッチリ決まったやつができましたので至高の三足漁これもう必見でございますやっていきたいと思います 龍二のバズレシピじゃあですねもう材料紹介も簡単ですこれ鶏肉鶏もも肉まあ、だいたい 300g のものですねはい 350g ぐらいまでいけると思います、はい、ニンニクしょうが 5g ずつぐらいですね用意してくださいえー、もう以上ということで四根三足焼きを作る上で何が重要か何が重要なの何が重要だと思うたまにはちょっとスタッフにちょっと冷静な心じゃないああ 違うね酒です<笑>テンション上げていきましょう酒ですいきますようん今日の交流占いは末吉かなアルチマシ1号はいということでソーダをね注いでいきますテンション上げていかないと山賊焼きだよだってテンション上がるでしょということで飲んでいきたいと思いますいただきますくー もうテンションも鳥も上げ上げでいきましょう、うん、ということで、えー、とやっていただく。あっ今日ねまな板も包丁もいらない簡単だから この中でやっていきますトレーごとねえまず鶏肉ねあのこうやってフォークで刺してくださいでフォークで刺すことによって肉は柔らかくなりますし味がねよく染み込みやすくなりますこうやって刺しておくねこれ大事でございます肉のね筋を通れとかねあのそういう方いらっしゃると思うんですけども僕ほぼ取らないですえなんでかっていうとあの鶏肉で筋もうまいからちょっとねコリッとした食感があるぐらいでね筋を取るぐらいだったら俺食べた方がいいと思うんですよねそれはねあの飲食店とかだったら取って丁寧なところを見せといた方がいいと思うんですけども いいらないと思うんですよねお仕事でやる方は取った方がいいかなこういうね油の部分とか取って油もうまいから食べちゃう5やりましたで刺しました気になる方は取ってくださいね僕は気にならないのではいじゃあねニンニクねニンニクねハサミで切って、えー、ニンニクとあなんできるだけ包丁使わない方がいいからね包丁とまな板って洗うのだるいんだよね基本的にあんまり使わないよう、ね、にでここに調味料ね入れていきます、はい、えまずお醤油で 小さじ2杯ね入れますこれがまあ味の中心になりますね塩気をつけるというねそして酒主に臭み抜けあ臭み抜け臭み消しですでみりんですみりんが小さじ2杯これがまあ甘みですねでここに蜂蜜なんですよ蜂蜜は肉を柔らかくする効果もありますし、えっと、あとね蜂蜜のね独特の風味がつくんですよね これがね美味しい今回ね蜂蜜小さじ1杯ねはいこ う, こういうぐらいでね、はい、こうねしますつくんですよ小さじにねいっぱいこうね溜まっちゃうからこうかき出してくださいねこれね甘みをつけます はいえー、そしてここで味の素味の素12345振りですねはい、えー、これね、えー、と鶏肉ってのうまみ成分って、えー、イノシン酸なんですけどもイノシン酸で、えー、あるん、ね、核酸ですね、えー、核酸にこのグルタミン酸のアミノ酸を加えることによってうまみの相乗効果が生まれてめちゃくちゃうまみが出ますんで、えー、これ下味につけておくと飲食店の味になりますそしてここに えー、おろしにんにく、えー、とチューブでも、えー、とできなくはないんですけどもできれば生の方がもうが香りが立ちます、はい、トントントントンで生姜えー、こいつもおろしてちょっとね香りがよくなりますからねチューブでも悪くないんですけどもできれば生の生姜ねはいしょの場合はね特産の生姜の方がね、えー、香りいいですよでここに、えー、とスパイスね入れていきますまず黒胡椒ね 黒こしょうねあ、思ってる、うん、思ってる3倍入れていいですね、今回はね。ちょっとスパイシーにしちゃいます。はい、でここに、これ非常に重要です。あの、カレー粉です。はい。カレー粉をほんの少し混ぜるんですね。そうすると、このカレー粉っていうのは、かなりスパイシーなスパイスがいっぱい入ってますね。このカレー粉入れるだけ で, ですね、かなり変わります。はい。小さじ1 4分の1にしてください。あんまり入れすぎてしまうと、あの、カレー味の唐揚げになっちゃうんで、少量入れるのがコツです。これだけでね、 ぐっと引き締まりまりす普通の唐揚げ作る時もこのタレでやると非常にスパイシーな、えー、唐揚げになりますこれが決め手これがうまいのそしたら漬けタレをねちょっと鶏に絡ませて。 こんな感じ で, でこのまま大体いいね2 3 0分置いて漬けておくんですけども必ずね常温で漬けといてくださいね揚げるときにねあの鶏肉が常温になってた方が火の通りがいいんですよなんでこいつを常温で漬けておくこれ重要でございます、はい、30分ねあまあ20分ぐらいでもいいです20分これを漬けておいて味を染み込ませますはいということです30分漬け込みましたので、えー、もうやっていきたいと思いますもう僕が漬け込まれる前に。 油ね、まず揚げ物なんですけど僕これいつも言ってるんですけども底 1cm ぐらいの油で大丈夫です、はい、やるときは肉ぐらいのサイズの小さめのフライパンを用意してくださいこれは中火で熱しておくとしてこの鶏肉に片栗粉をつけていくんですねでちょっとこうつけュをこうしてで片栗粉をつけていきます 僕はね、あの、厚衣が好きです。あの、唐揚げも、山賊焼きも。でね、今ね、まあ、多分この、YouTube ってね、匂いがねあの、わかんないと思うんですけども、めちゃくちゃいい匂いしてるんですよね。でちょっとこう上からもね、ちょっと振りかけたいあの、まんべんなく、片栗粉を振りかけていく。厚衣の方が僕は好きですね。あの、ザクザク感がね、得られるんでね、全体に、えー、こ, こ, こうやって上からもね、ちょっとまぶしていくと、えー、非常に均一に。 ちょっとね、ポロポロっと、あのー、いくぐらい、はい、こんな感じですねこんな感じでまんべんなくこの片栗粉をはたいていきます結構つきましたねやっぱねそしたら今中火で温めてますんでここに入れていきますでよいしょはいこんな感じ なんで、えー、と小さめのフライパンがいいかっていう と,、えー、とこれ肉を入れると肉の体積でこう傘が上がるからだから、えー、と1センチぐらいの油でもよく上がるんですね半身浴させてこの少ない油でやることによってサラダ油の減価が抑えられるっていうところなんですねなおかつですね空気に触れさせることによってカリッとだからまあ、ね、フライヤーとかでやってもいいんだけどねいいんだけどこれの方が節約になりますねサラダ油だってガンガンガンガン使ってたらそりゃね お金かかかっちゃうからねまあ、大体ねあの皿油高えなっていうのと油の処理が面倒くさいなっていうのでみんな揚げ物やらないんですねなんですけど家で食う揚げ物が一番うまいよなんでかっていうとお店の揚げ物って一回の油でいっぱい揚げるから結構ねど ん, どんどんどんどん最後の方も酸化しちゃっていくんですよねこういう揚げ方にするともう新品の油使えるんで美味しいですで中火で揚げていくそうですねあと はいこんな感じではい、ね、ストレッチパワーが上がってきましたこの油のオーケストラを聞きながら飲むのがこれがね貴族のたしなみです最高 こ, この片栗粉がねもうパリッパリのパリスヒルトンなんですよ 1枚肉の唐揚げなのよただ真ん中まで火を浸透させなきゃいけないんでちょっと時間はかかります今中火ですからね皆さんね揚げてるのね全体がいい色に上がってきたらですねこうやってあーもう裏ももうも う, もうなんていい色でしょうかもうこのねちゃうちゃう色ねこれもうそしたら、えっと、まだねこれ中火通ってないんですよ え中火とってなんですよこのままずっとやって火を通そうとするとお肉の、ね、水分がなくなってきてしまうんですよ、まあ、外もね結構焦げついたりしちゃったりするんで両面ね、まあ、大体2分2分ぐらい揚げたから今ね、まあ、一度ねあの取り出していきたいんですねで一回取り出します、はい、でこの状態でまず火を通ってもいんですよまず火です この状態でで分寝かすんですんねでそうすると中にじわーっと熱が入ってですね生焼けが防がれます、はい、そして一回この空気に触れさせてこの皮をパリッとさせてちょっと強めの中火ぐらいに温度を上げていってます、はい、最初の中火これで次が強めの中火がこれぐらいじゃあですねおおよそ、ね、3分ぐらいね上げましたんで揚げていきたいと思いますもう これでね、じんわり火が入って外は今ちょっと強めの、えー、中火でカリッと仕上げるっていうような手法でございますいい色だね唐揚げ見てるだけで先酒が進むね今年は辛みができなかったから揚げ見て飲みましょうああいいですねはいいい感じだと思います、はい、表面は1分ほどかな 2、ね、度揚げした後もちょっと休ませてくださいあのそのままねすぐ切っちゃうとね肉汁がねすぐ出ちゃうんで取り出して、えー、1分か2分ぐらいちょっと落ち着かせると肉汁の流出が防げますちょっと置いといてから切ると肉汁でビタビタにならないんですねこれねステーキとかも、えー、と焼いてからすぐ切るよりはローストビーフとかもね、えー、とちょっと落ち着かせて大体いいこの中心温度がね60度とか70度ぐらいになった時に切ると肉汁の流出が非常によく抑えられる えー、どうかあります、はい、これだけでねうまいのよだってどう考えてもどう考えてもうまいでしょこれもう勝ち確定してるんですけどもちょっと慌てない慌てないですよえそしたらこのままじゃ食べにくいので切っていきましょうか切りますよこんな感じですねでこれをで添えるのがこれねマヨと七味 もうこれですもうまそうっすね志功<笑><笑>の三鶏完成でございますそれでは出来ましたら食べていただきますいただきますち ょ, ビールよいしょーじゃあちょっといただきます完璧な火の鳥だねいやいや惚れ惚れするなこの火の鳥はまずはプレーンでいきましょうかいただきますうん 甘うまい香りがバッチリですね調理のカレー粉これがね非常にスパイシーになってて本当のに美味しいここにさらなる悪行をねちょっと罪を重ねていきます七味マヨネーズをねちょっと、はい、七味マヨバージョンはあ刑事さん僕がやりましたこんな 罪深いものを作って、申し訳ございません。めちゃくちゃうまいです。味が染みてますね。迷うと、趣味のね、パンチが加わることによって、非常に背徳的な味付けになります。これが家で食えるか、これはみんな食べてもらいましょう。パ時台は全員集合。イエーイ。ああ、ありがとういただきます。どうぞ<笑>う。うわ、最高。これやばい。 うん、うまいじゃんうんやばいチコの唐揚げもさうまかったけどさ、うん、また違うじゃん、うんね、これねカレー粉なんだよね確かに、うん、パリパリの衣と、ねうん、ジューシーな鶏肉対比がやばいっすねこれ、うん、衣がさガッザックザクでしょで中がめっちゃジューシーじゃん、はい、うん、そう一枚肉で揚げてるから肉汁が逃げないんだよね、うん、むしろ一枚で揚げたほうがうま い, みたいね、うん、カレー粉効きますねうん と4分の1しか入れてないんだけどいろんなスパイスが入ってるないいスパイシーかな。な、うん、カレー粉見えるけど、うん、ニンニク、しょうがこし全部もうなんかミックスして一つちゃんと調和してる味になってるから、うん、スパイシーなタレにねタレの魔術師なんで私自ら言ってくれるの自ら2つの<笑><笑>かあマジマ い, い や, いや一瞬でなくなっちゃいました俺はもうそんな飲むつもりじゃなかったんだけどめっちゃ飲んじゃってる<笑>ビール合うね はもうビール確定まあまあまあまあハイボールもいいんだけど ね, ハ イ, ねハイボールもいいんだけどまあビールうまあい行きたいっすよねこれね一瞬でなくなる料理はね神回って言われてるんで<笑> 100いから作ってほしい<笑>、うん、<笑>ああということで<笑>、えー、四股三足楽器よろしくお願いしますしお願いしま す, お願いしますテンション上げていきましょう酒です 行かないよ<笑><笑>そんな茶番もありはたまにはね。<笑><笑>